わーん2俺猫シェフ今回は絵本「エミリーおばさんと9匹の猫」の後編だよさて前回までのあらすじのんびりとした午後を過ごしていたエミリーおばさんと9匹の猫たちしかしそこに謎のカリカリ4粒が 事件の捜査に出たエミリーおばさんあっという間に容疑者を絞ったんだ捜査戦場に浮かび上がったのはマジロー、クルクル王子、タマク、バットさん、オレンジでそしてムシコさん、ロロ、ピキノこの中に犯人はいる果たして犯人は見つかるもんかこっから後半父さん、タマちゃん、ボンちゃんは犯人ではありませんあなたたちはいい子ねうんうん逃げた中でもマジローとクルクル王子は 袋の裏側を破るなんていう起点が効かないので犯人ではないようですそれからターマックも犯人ではありません牙が1本しかないのであんなに綺麗に袋を破れないのです、はい、エミリーおばさんは残る3匹をじーっと観察しましたうーんうー ん, う ん, うん、うん、バットさんはプライドが高いので悪さの後は反抗的になります 試しに抱き上げてみるとほら体が伸びるでしょ緊張してない証拠です犯人ではありませんオレンジのくんはやんちゃだけどまだ子供ですから遊びのつもりで逃げたかもそれに自分は強いと思っていますが相当のビビるんですうん、犯人にしてはパニックっていませんね最後に残ったのはフシコさん見た目によらぬ悪自衛家でそちらの振りもお得意ですおやほら顔必死に舐めて洗ってますねこれは冷静になろうとしている証拠です あーポンポンポンポンポ ン, ポン分かったわ犯人はズバリあなたねエミリーおばさんの目はごまかせなくてよこのいたずらものを調べてみると歯にはやっぱり袋の切れ端がくっついていました牛子さんもうやってはいけませんよ多分反省してないだろうけどめでたしめでたしどうも白かったまた読んであげるよクックー。 今回の猫シェフどうだった気に入ったらチャンネル登録よろしくね